おはようございます。おはようございます。当日です。<笑>後ろに<笑>ああああ後ろにお は, おはようございます。忙しい。はい。おはようございます。 当日来ました。はい、ちょっと早くて、てここるのののなないん、ね、のいんない。で。どらむかかもわ何年年年ぶぶぶり年ぶりり意気込みを。はい なかなか遠方の方が盆栽町に来る機会も少ないと思うんで、はい、ぜひいっぱい売りたいですね、はいはい。売りたいと思っている人がもう一人、はあ。あ、ありがうございます。キムさんおすすめ商品を教えてください。すすめ商あ、はい。シトさんを紹介し。あもう。もうう<笑>朝9時からだって言ったのに、なんか間違えて5時10分に来ちゃったの。<笑><笑>テンション上がっちゃって。<笑>間違えちゃったね。早起きしちゃった。って間違えた 実際、ミニ盆栽関係ですね。はい。はい。これ、あの、産級シリーズ。産休シリーズと二三シリーズ。産級ですね。産級シリーズ。商<笑>品<笑><と><笑>そうですね。二三産休という語呂合わせで。<笑><笑>いつも、日柄、あの、盆栽九んと、ツイッターでお世話になってる産級シリーズですね。産<笑>休シリーズ。はい。あと、きらきらたくさん、あ、こてま す, ね, ますね。これでも百円。百円ですよ、ね。百円、百 円, 100円。これで百円ですから、みんな。<笑>みんな百円。<笑>はい。百円。いいもの、選んで。選んでください。はい、選んでください。はい あとトショですね、うん。この辺のあの動画で紹介したトシじゃない。せっかヒノキだ。はい、一個ぐらい出してきますか ね, ね。えっとあとはなんだろうな。あと毛やきやっぱり毛やきと松関係ですね、うん。こういうひょひょろっとした赤松とか。あ、これもそうか。そうですね。これは三級あ二三シリーズですね。はい、こんな赤松も売ってます。はい。はい、あとはこちらがこちらは割といいやつだな。こっちだな。やっぱり新柏今人気のね。 新パグとか黒松赤松ごよ松ですかね。タヌキ安いです。これ安いです。これ新パグ。タヌキ。タヌキ三千円です。三千円。安いですよね。うん、これね、こんなの三千。うん。これないですよね。まあこれ辺新パグいっぱいありますね。うん、あこれなんかいいじゃないですか。あれこれいいじゃないですか。これ六千五百 円, 5, 円あ。これはいいですね。うん、ああこれはいい。どうでもできますね。買っちゃおうかな。 これがいんなところですかね。 お値打ち商 品, ち商品たくさんはいありますあこれもいいです収、ね、まっ二十九が二十九の商品がも い, いで す, っいです言ってるのは二十九はこれ多いです細くていいですよねすこれもう一万二千、ね、はいこれはまあ長期、はい、しきれないほどたくさ ん, くさ ん, ん足元もいっぱいあるんでまだもう足元にもいっぱいありますんで、はい、早配がちということで三、はい、年ぶりですもんね三年ぶりはい商品があるうにぜひお越しください。 よろしくお願いします<笑><笑>で。あっちとこっちとそっちに置くんだよ。あ、ちょっと安いじゃん。いつか使うんですよ。やっぱ量がすごいですね。やっぱいつもよりもね。これまだ。なん通貨もあるんですよね。きっとなくなっちゃったら。 ただいいのから持ってきたから、はい、やっぱ苗木じゃないのかなこれ500円均一のん、五百円均一の苗 木, の苗 木,、うん、の苗木いろんな種類あるし、うん、ここは一番みんなが見るところですよね野原、うん、ほらな、うん、も粉 こ, こんな上がってんだもんああそういえばほら 本当だ。野原ね。野原これだけ種類多い。松からね。ニレ系。なんでもある。若者。若者。意気込みを。そうですね。ヒルは絶対食べれないと思います、ね。頑張ります。はい。皆さんじゃあ差し入れを持って、お越しくださいと。<笑><笑><笑> っ か, りますからおりすなんかみんな知り合いの人が<笑>なんか静かだから。 さんとこれはたぶんこれ干賞鉢にするんで、うん、こちら安いですあり品こういうの買えるのがいいですよね、うんねも違うあ はい。当たたたたたるかかかかかななな残念じ、えーえーえーね、じゃゃあ、あ、っっっていいいいいいいいんんででででででですすすすすすつつままのそうししこちら、いただききさ平や 買ったののののは、は万円一一番番高高いいいす。本当があるやつ。<笑>おはようございます<笑>先生お祭りは見て回らないですか回る 回るうんいつぐらいに行く僕今戻ってきたばっかりなんですよあ本当ですかはい。自分のこ出しったからしびせにあそうなんですか、うん、じゃあまたあとであと で, で行きましょう、うん、見に行こうはい鉢をね買いたいなと思うねん今うんって大きいやつ、うん、じゃあ後ほど先生も一緒に行きましょう一夜<笑>、うん、先生 この呼び方はやめてくださいししやめてててくくだだささいいいんとと今度は回っ雑木、うんうんうんうん、がメインです。 ういのね、こういうのき違、ね、ここな確かに綺麗だな。 パンチを食らう。あそういうのもあのかあ。あ、そうか、大野さんですね。大野さんすごいです。はい、あ、どもお疲れ様です。<笑>すごいですね、人。単純になっちゃって。やっぱこの歳でやってないからみんな。お昼いけないですね。<笑><笑><笑>お昼なんか行ってる番組お昼いけないですね、これは。さっきで減ったんですあ、そうですか。 朝もっとさっきはもっとすごか、えー、ったしゃべる暇なかったしゃべるいった店<笑>員が1234人でしょ、はい、でそこのうちだからああの、はい、そっちも見なくちゃいけないです<笑>なんていうなの<笑>熱熱っちゃ熱っちり熱っちす熱っちり熱っちり熱っちり熱いです熱っちり熱っちっちちりっちっちちりっちり熱っ今年すごいですよね 多いですね、人。多いですね。うん、だんだん増えてきましたね。三、ね、年ぶりだから余計にね、はい。なるほど。多いですね。なんかおすすめの商品とかはあったりしますか？まあ出てるのは赤松。赤松出てますね。あの以前ね古い赤松の商品の交換していただいたの、はいはい、あの辺がれまたちょっと別の手なんだけど、はい、今回はでもやっぱり一番出てますね。出てますか？はい、なんか皆さん調子良さそうなスタート、ねええ。ああどうもありがとうございます。<笑> あ、そうで す, す、はい、こんにちはありがとうございます1個ずつ増やすこれだと7個なので全然効果の薬じゃないので2個でも3個でも大丈夫だとた。いますオビスさんは忙しくて取れなかったです一<笑>人でねやられると大変 こんにちは。こんにちは。えー、清水千恵里です。はい、博士ちゃんでおなじみの、はい、千恵里ちゃんです。小四から盆栽を。小四から盆栽歴だから、何年です。今年で五年目です、ね。五年目、はい、よろしくお願いします。先輩。お願いしま す, 先輩先輩します。今回お店を出したと。い。うことで。はい、これ全部。 作ってるんですか管理してるんですすそうです管理しててこの辺は私物になるんですけど一番の私的には目玉があすごいちょっと今度教えてください盆栽は い, い, やいやこちらこそ教えてください<笑>目玉がこのもみ じ, 一番、うん、もみじあと宮島の御用だったり宮島の御用 あ, おあと赤松とか糸魚川 の, あの新拍の苗木とかを結構すってます ね, すごいですね、はい、今あこ中 今中3です。になりましたはい、じゃあ今年は受験もあるということで、はい、<笑>皆さんこちらで買って応援してくださいという感じですね。はい、あのここでもらった利益は全部ウクライナに。はい、わあ素晴らしい。<笑>こちら。はい、あそうなんですか。はい、じゃぜひ、皆さん買って応援してください。はい。はい、お願いします。<笑>ありがとうございます。ありがとうございます。木橋。木鉢 あーでも、良さそうですね。ここれれいいいいいいいい。でですすすすね。ね、うん。あの大きな、ね、な。松とかを養生するととにはこういううのの入れてままけど、ね、安いな<笑>手作りよがた珍しい面白い ネットでえるのもいいですよ、ね、でこれ植上替えたばっかりだとお客様を持ち帰らなくなる時に木を持っていかないとこれでね5年くらい使ってるんですけど年、うん、だんだんの木の良さ鉢の良さが分かってきて鉢は全部あの木に変えました。えー イケメンです。<笑> どうですか、お祭りの様子は初めてなんですけど、はい、やっぱすごいですねこんな熱気がすごいですねびっくりしてます結構売れてるっぽくてそうですね結構売れてて、はい、なんかい い, いいの結構ボンボンボンボン売れてるような売れてました僕も欲しいのあったんですけどそれ売れちゃいましたこれサムネかな<笑>イケメン釣り<笑>働く昼間 さ, ん伊勢さんだけですね ででっっっていいいいいるぱぱああありりまますす<笑>す、か動画ややそう日村<笑>さんが今さん作ったやつこのシリーズ。<笑><笑>気合を入れて当たたるとここま どうですか調子は調子っていうすごいですよね 人, 人はすごいいろんな人が来る人とかみんな声かけていただいて、はい、ありがたいですね確かに、うん、めちゃくちゃ声かけられます、ね、あのててもこれーは T シャツかなっあっハッピー着てるからかないやでも T シャツだと思う T シャツ か, ななんかね知らない人同士でもそこで交流ができてたんいい、ね、で, いいですよ、ねえー なるほど、そういうのがそれがでも理想ですよね、うん、交流で見ると毎年作った方がいいかもしれない確かにじゃあちょっと閉めてください<笑><笑>え引き続き明日、明後日ありますので、はい、ぜひお越しいただいていいのからなくなっちゃうのででも結構ねいろんなところで追加してくる人が多いので、うんはい、まだまだ。 お待ちしてますし、はい、いつかちょっとしたなんだろう値引きもあるかもしれないし、値<笑>引きもあるかもしれな い,、はい。ぜひお待ちしてますので、はい、りはい、ありがとうございます。